3本勝負2本目は今から両チームそれぞれ順番におつーちゃんを口説いてもらいます宿泊施設に連れ込んだチームを勝利とします静かに落ち着いた宿泊施設って何あくまでバーチャルの話です本当に連れ込むわけではありません配役は1人が口説き役2人はそれをアシストする脇役先攻は先ほど勝利した通船組おいどうするトシ とりあえず、口説き役はお前で決まりだろ な, な大勢の前で女口説くなんて恥ずかしいまね適当に山崎を取るに俺が適当に振るんでみんなそれに合わせてやってくださいオッケーいい俺のキャラの掘り下げはいいから早くおつを出せ彼はラピュタが唯一心を許す人物マスターどうでもいい マスターのことはてかなんでドヤ顔マスターというあだ名のただのバイトということはあまり知られていない。どんなあだ名のつけられ方してんだ完全にいじめられてるだろうがいい女でもいたら紹介してくれよ。おたれよ。俺たちの前にも空から可愛い女の子でも落ちてきてくれないものかね。おかしな人、あなたはジブラ、この私のことかしら。お前じゃねえごめんね、仕事で遅れちゃって。ああ、こっちこっち。 なんでおめえが間にいるんだよ な, りたいみたい な, なんか注文しの飲み物大江さんとか普通に言ってんじゃねえよ巣に戻ってんだろうな確かにサツキはいいお母さんになりそうだけど女としてはどうかしらうんだけ深いとこまで見てんだ気持ち悪すぎだろお前ら集団の中での孤独疎外感を共有することによりこれは上京したての田舎者男女2人が合コンの異様なテンションについていけずと意気投合するパターンと全く同じまさか終了 風船組見事チェックイン巧妙に心量ついた作戦チームプレーのなせる技ですなんか流れでいつの間にかついていっちゃっててたとえおつーちゃんを落とせたとしても勝敗は判定に委ねられることになりますこの勝負はシチュエーションを決定するナレーションにすべてかかっているそれでは高校寺門通信衛隊による愛の劇場スタートですいやガンダーラブホテルってなんだよ完全に黙って連れてこうとしてるよねもういいです ええちょっと待ってガンダーラブホテルって何ですか？完全にいやらしいこと考えてるじゃないですか？ガンダーラブホテルだからブホテルだか ら, だから謝りな。私も一緒に謝ってあげるから。なんだこここだんだなの？ブホテルやっと休まない。なんで歩いてんだ？つうかあいつ完全におっさんだろう。あいつが妖怪だろう。う一人だって。えっじゃらだもんどうして私を放っておいて。 そそんなににに楽しそうにしうてていいるの妖怪に取り囲まれていた私を守っていたなお前さんはこんなことをする連中がいやらしいことをすると思うかおかげで俺も部ホテルを一人で広々と使えていい気分だしなもう一つ声が加わったその笑い声は他のどの声よりも高らかに砂漠に響き渡っていたという終了寺門通信衛隊見事チェックインそうですね寺門通信隊の勝利 全20基あります。両チーム代表者リング上へ。シンポチ、俺たちにできることはもう何もね。僕をここまで引き上げてくれたみんなのためにも、僕は絶対に勝つ。必ず年からこの体を取り戻してみせる。3本目、最終対決で試されるのはコレクション力。今回扱うのはこれ、オートチップス。このオートチップスについているおまけカードで。 ハードバトルをしてもらさまざまなおつーちゃんの姿が拙者されたこのカードこれをこのライブステージにセットし両者に与えられたライフポイントは2000ポイント先にライフポイントがゼロになってしまったチームが敗北です恐ろしき執念まずいカードがないんじゃ勝負にならないっを今すぐ大量に買ててきてくださいまずは通船組トッシーしがしかけたカードは 月あらば、八つ当たりをしてくるこれは突進 し, し、ょっ端からが攻撃的なカードを繰り出してきた角屋に勝手にこれで、いけダリポイント半分近く削られてしまいました敵のカードはこれだあの日すべての女性カードをイラつかせ、アタックポイントを3倍にする<笑>なんとその攻撃力たびは 2760! 凄ましい数字ですコツチップス追加だ<笑> いいカード出てくれ口村氏アタックポイント2760の攻撃をまともに食らってしまった ベ, リーベースの君にのみ使用できる補助カードまさかそんな手があるとはカリこの一撃で全ては終わりを告げる あ, あれよあれよとここまで追い込まれてしまった謎追求カードこうなりゃ神頼みだ いっくアタックポイントを賠い返し、その攻撃を跳ね返せ通脱から跳ね返されたエネルギーが少し後ろもとで増加されていくこのカードはディゾンカードすべてを無へと引きずり込む最強最悪のカード相打ちこれは一体どういう判定を下せばいいのか おつうちゃん一体どうしましょう勝ったーなんと両者ラインポイントゼロでなお立ち上がったこれ以上やったら危険だよいやトッシーいじかたさんのパンチをまともに受けていたら僕はもうここには立ってはいませんいじかたさんに任せていればろうせず勝利できたのにおつぅちゃんの声を聞きながらなぜ君はまだ その拳を下ろさない、なぜ、まだ戦う。ただ一瞬一瞬を。燃え盛るように全力で生きる。よっしゃー、ドンキリさん、勝て。勝つんだ、トッシュ、トッシー何が燃え盛るようあるか。やろう。 あの世に送ってやれここれはそうだよキー負けるな勝て二人とももう番組しゃねえぞ最後の最後に君のようなライバルに会えてよかった妙な感じですね自分の写真に手を合わせる人の姿ってこれは俺がトッシーに扮していた時の写真だちゃんとしたトッシーの写真に変えろ。 ま、たよみがえってきたらどうすぞまたトッシーのふりしてオタク集めですかお借りは相当高くつくぜまあでもちょうどいい家が見つかったせいぜいあの世で自慢しなはい次はキングゴングのお二人、よろしくちょっとちょっと銀さんキングゴングの番組はこの春で終わっちゃいましたよ夏からは6時半からピラメキのやってるねはい 次はハンニのお二人よろしくあれジャンプの原作一周分で毎週アニメ三十分作ればよくねず、えっとこのまま喋るあるかこの後ずっと予算の文句言ってちゃいいあるか何か視聴者が喜ぶような新しいおまけをやらないといおまけのメンバーが増えて十四人になってもエグナエルから離れろな、はいよすーかあんなら会初からやってくださいあーせっかく新しいおまけコーナーだからシン では流れなかったサンパンの CM の間の一幕から